よく来たな、ゴク。まずは、ランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。行き帰ったそうじゃねえか。あそれがどうかしたか行き帰ったんなら、会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら、留守でよ。 いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて、全然帰ってこねえみたいなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われても俺も知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろう。頼むから探してきてくれよ。其空用瞬間移動咁樣揾器咪揾到咯。うん。ん。お前さんなら。 気を探れるんじゃからすぐわかるじゃろはよ。あ、言われてみればそっか。<笑>ほら肝心なこと忘れちまってたや。うんーと天心班天心班と。よし見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみたいだな。何？もう見つけたって？もうこれでも。 大丈夫だなバカ準備ってもんがあるだろうこんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよとにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれしょうがねえなお前が訪ねてくるとは珍しいなお前に会いたがっているやつがいてよそれで探してたんだ そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか？ 超級力しいくぞ、okay. 姿な。米も腕上げたな。まだまだだ。な、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するか構わないか。え放財啊。打错字 方才，方才，喂，方才那意思呢？马里纳。それで、我に会いたがっているという奴は誰なんだ？そういや、言ってなかったな。ランチだよ。そ、そうか。本来ならば資料に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくる。オッケー。 ファン、こいに。 ここで天心犯は待ってぞそ、そうかこれであいつにようやく会えるってわけかありがとうよ、これは礼だ気合い入れて差し入れを用意したんだけどさすがに多すぎてよ食い物ならいくらでももらうぞでもこれがいかいかよし天心犯、待ってろよ を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだベジータ君相変わらず頑張っているようだね何か用かうん君が使ってるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが試してみるかねおーどういうことだ聞かせろそういうと思ったよ来たわいトレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった 新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。<音声>は？じゃあ今、ああ。それでは新しい機能について説明いたしますね。保存員がいるじゃん。あ、認真ね。面白い。早速試してやるか。 啲獎牌唔知去用曬添，哇四十的。我要去做的。我要去做的。我要去做的。我要去做的。我要去做的。我要去做的。我要去做的。我要去 これに使えれれれれもある<音>、ね、<音>はう一度。 トレーニングははかどってるかい余計なお世話だまあ無理せんようになベジータ君ならきっと上手くやれるよ当たり前だこれならブルマももうあまり心配しないでもおっとこっちの話だよふん<笑>え裝置不再担心貴様を超えるのはもうす貴様を超えるのはもうすぐだ難道他に行ってい 卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡 在前面人造人間がどんなやつかわかんねえわ。オら俺の強さ、ね、遅かったな。何をしていたわりわりいろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりして、オらの修行にはなったけどな。<笑>どうせそんなことだろうと思って。 俺たちは勝手に修行を進めておいたぞああすまねえ な, な修行の手応えはどうだ悟空やり残していることがあるならやっておけ人造人間たちとは万全の状態で戦うべきだろうからな修行の手応えはどうだ悟空人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか 修行の成果がわかる日は近いようだな。トランクスの渓谷から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。トライカ、トライカ氏出埋細添ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気つけてな。本当にベッド持ってかねえか。い, いいよ。 ありがとういやかしたいわ。<音声><音声><音声><音声> 未来から来たトランクスが告げていた約束の日約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは人造人間を一目見に来たブルマとブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊んか赤ん坊の名はトランクスベジータとブルマの間に生まれた子供である。 そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが人造人間が現れるであろう時間が迫り空気が張り詰めていくそして悟空たちが警戒する中突然町の方から火の手が上がったのである 街中で爆発だ人造人間の仕業なのかダメだここからじゃわからないどういうことだまるで木を感じなかったぞそそうか人造人間だからだだから木なんてないんだ な, なんだとどこだどこにいる木を感じないのであれば 直接目で探すしかあるまいよしみんな散って探そう発見したらすぐみんなに知らせるんだごはんはさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれはい予言された襲撃人造人間現れるいくぞくそー。 心臓人間はどのこだトランクスにの写真でも、見てもらえばよかったながが目的なら、ちょっとと出てきやがれ 他のみんな見つけられたんかどうだピッコロ見つからんな全く気配が読め気ぃつけてくれよピッコロおいつだどこにいる ダメだ悟空怪しいやつは見なかったそうか見つけたらすぐにみんなに知らせてくれっっよっ天心はそんそうかこっちはまだ見つからないオラもだもっと他のとこも探さねえと。 大きな毛が乱れていく。これはヤムちゃんか。おお、あら、有送頭啊。ヤヤムちゃん。クリリ、ヤムちゃんまだ生きてる。先祖さっきのとこに置いてきちまったから、連れて行って食べさせてくれ サたーがジン人ーニンか不思議だなぜ、われわがジンゾーニのとわかったのだ。<音楽>それに ここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。結構、疑い。カイロ博士、その頭髪ね。 杨幻杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨好きな死に場所を選べ、孫悟空杨杨杨孫悟空杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨天杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨で聞こう。杨くぞ。 不过哇要先是一些发作。EKAGEN NISHIRO SONGOKU,DOKOMADE IKUKIDA, CONOPASONI SHIRO, e t t o 俺たちのこと知ってんだ。いいだろう。教えてやろ孫悟空。貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も。ピッコロやベジータとの戦いの時も。 貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後研究をし続けたわけだいかにすれば孫悟空を倒すことができるかお前への恨みかそうだ貴様のせいでレッドリボン軍世界生活の夢は消え去ってしまいドクター・ゲロだけが残った まるで貴様自身がドクター・ゲロのような言い方だなバカを言うな私はドクター・ゲロの作り上げた人造人間20号だドクター・ゲロは死んでこの世にはもういないなるほどだがナメク星での戦いもスパイしたんかそんな必要はないベジータたちとの戦いまでで<笑> 最關鍵嗰宽位，宽宽宽宽宽宽五十宽五十宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽幾宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽 スーパーサイヤ人のことを知らなかったとはほうだが我々が慌てるほどのものではない19号でも十分に倒せるレベル内だあっそうじゃあ早速 をうよし 哎呀妈咋算的 孫悟空はなぜか勝負を焦っているすでに全力に近い飛ばし方だそれなのにあのざまは何だ、はあ、く吸収した。あああ派のああは撃つあこいつら手から気を吸い取るぞ 気を吸いとるちょ冗談じゃねえぜおおいそんなやつ様子が変だぞまさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか何だってもう薬で治したんじゃなかったのか俺やご飯と一緒に修行していた時は まだ発症していなかったはずだくそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとはく苦しどうしちまったんだ俺のからだクッハッ サンゴリカーロットを倒すのはこの俺の役だダ、シサマラガラクタニングノデルマクジャネーレジータンのデン、ですごいョを感じたけど今は弱まってる戦い終わったのかな ご飯クリリンさんイアムチャさんお二人ともどうしたんですか俺が人造人間にやられてクリリンに扇頭で助けてもらったんだ残りの扇頭も持ってきた早く悟空たちと合流しようあそこだ 悟空どうやら未来から来た奴が言っていた心臓病を発症したらしいそそんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい俺が連れて行こう情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな 阿尤、right. 就算道你的东西好你的东西你就自信你二十西你就知道你的东西你を始末你的东西你就知道你的东西你就知道你的东西你就知道你的东西你 彼女の戦闘データは、すでに知り尽くしているのだぞ計算だけでわかるもんじゃない俺たちサイヤ人はな知りたいもんだ人造人間でも恐怖に怯えるのかどうかレジータさんも、ス, スーパーサイヤ人に 俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返したそしてある時俺は自分の限界に気づいたその自分への怒りで突然目覚めたんだスーパーサイヤ人がな何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやるスーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいないさあ行くぞ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 様らガラクタ人間の計算が狂ったか？エネルギーはもらったぞ。 手掃除しろ もスタート どうも、こっちやだろ 何をしてもムラだ。 Huh? Huh? Huh? こスーーパベジータムビップル。 ずいぶんとエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかき様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。ちっ逃がさんぞ俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。お俺も行く僕もわかった。だが戦おうとはするな。 お前たちの手に負える相手ではない奴は岩場に姿を隠しているはずだ見つけたら知らせろいいなさらなる脅威未知の人造人間たちあの人造人間 思ったよより頭が回るようだご飯たちからは見つけたという連絡もない念のために直接聞いてみるか<笑><笑>これでは仲間を呼べまいではエネルギーをいただくぞっ<笑> 哥哥你想你想你想你想你想你想你想你想你想あ！想你想你想你想你想你 对了 哇又哇 片けてれイトイレをと戦おうとしたこと、を後悔するがいい ハッ、にシャーハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、 喂喂喂喂喂喂喂喂喂 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ちょっ片だけでこんなふうに。 喂？都冇么说这种 真っ赤ん坊さんぽ 哇一点都衝到喎！ どこに出発するか 不不不不不不不不不不不 h o o s h o s hooks h h o k s h h o hooks hooks k hooks h o o k hooks h o o o hooks h 压 我, 是定不你不我是这些都哇咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋これを咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋 哇你说你说你说你 いいことにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちにこっちににこっちにこっ 对不起你可都是你可都是你可都是你可都是 俺の知ってる人造人造間とは違うどういうことだみんな一体何と戦ってるんだおおのれピッコロまでもがここまで力をあ上げていたとはとんでもない誤算だ帰るしかない。 研究所に本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが未来は変わってしまうようだなヤホー今だキサマラには絶対に勝ち目はない !17 号と18号が今にキサマラを殺しに来るぞ、えー、何 うトランクスだと俺のガキと同じ名前だ未来から来たそうか<笑>大丈夫でしたかお前あの時の。 わわざわざ来てくれたのかはいあなたたちの応援をしようと思ってしかしやつは一体ちあの人形野郎煙に紛れて逃げやがったかクソなぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですかくだらん 俺はそんなことに興味がないんだこ、ここに来る途中破壊されていた人造人間を見たのですからあなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようですだったらあいつはなん だ, だ、大した問題じゃないんじゃないか歴史がちょっと変わってるとか ねえさっきの変なじじいが人造人間だったのえそそうですよあれは多分ドクター・ゲロ本人よ科学者の本で写真見たことあるもの多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわそんな前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか奴<音楽>が17号と18号と言っていたな そいつらがお前の言う二人の腎臓人間だろう教えろそいつらの特徴はい17号は長い黒髪の少年です首にスカーフを18号は可愛い女の子タイプ服装は俺みたいな感じです女の子タイプかよブルマドクターゲルの研究所の場所がわかるか奴は必ずそこに戻るはずだ 確か北の方の山じゃなかったかしら洞窟を改造した研究所って噂があったはずよそれにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわなるほどドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだなふん、<笑>俺はそんな臆病なことはせん真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ いけません研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきですもしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきですカカロットを待つ必要はないこの俺もスーパーサイヤ人になったんだ同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている邪魔はさせんぞ 確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん俺もスーパーサイヤ人になれるんですよだが奴らにはかなわなかった俺も行きます嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしないおお父さんお父さんって言ったの もう黙っていても意味はない教えてやるあいつの名はトランクス父はベジータ母はお前だつまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だへえそそうだったのややっとわかったぞあいつもスーパーサイヤ人になれたわけだどうやら人造人間は 動き出す前に破壊した方が良さそうだお前たちも俺と一緒にドクター・ゲルの研究所を探してくれ、うんそうだなはいブルマさんお父さんにこのことを知らせておいてくださいもし早く病気が治ったら来てほしいっていいけどどうやって知らせるわけ壊れちゃったのよ飛行機ご飯お前が連れてってやれ人造人間の方を破壊するだけなら 俺たちだけで十分だはいでは気をつけてよし行くぞ必ずベジーよより先に見つけるんだおし急し人造人間が動き出す前にしよしよしよしよしよしよしよしよまよしよしよしよしよしこしよしよししよしよしよしよしよしよししよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしし